こんにちは。筑波大学の荒谷です。これは、プログラミングチャレンジ授業、えっと、第5週、ネットワーク、えっと、グラフ。で、これから、なんか、この3番目のビデオで、ネットワークマックスフローの問題について説明します。で、えー、っと、ネットワークマックスフローって何ですかというと、まあ、このグラフを見てください。えー、っと、まあ、このグラフが、パイプ、なんか、水を流すパイプと考えて、 s から t の間にどれぐらい水が流しているを考えてください。パイプの重みがその、なんか、変 の,、えっと、の重みはパイプの大きさで考えてどれぐらい水が流れるっていう意味です。まあ、例えば、このグラフの中だと s, o, q, t で2つの ユニ水のユニットが、あ、ここだね。soqt。ここで2つが流すことができます。なんか、この辺が3で、この辺が3で、この辺が2ですので、2つを流すことができる。で、えっと、sprt も、えっと、2が流すことができるんですね。ここが、えっと、2、二二。ここは2なので、ここは2しかを流すことはしかできない。で、あと1ユニットが、 SOQRT ですね。SOQRT。ここは2流して、ここは1流して、まあ全部3が流してるんですね。で、ここは1流して、ここは2流して、ここは1流して、ここも3を流してるんですね。ですので、このグラフの flow フが5となります。その5を見つかるのは maxflow の問題です。 で、すので、マックスフローの問題だと、あの、アログラフに対して、そのマックスムーンのフローを見つかる。こと。D. S. から T. までですね。では、えっと、マックスフローを計算するには、どのアゴリズムが使うか。マックスフローの、まあ、あの、代表的なアゴリズムが、フォードフォーケソン法。っていうことです。で、フォ、フォードフォーケソン法というのは、 ちなみに、このフォードは前回前のベルマンフォードと同じ人だね。で、えっ、ー、と、レジドアルフローグラフ、レジドアルグラフっていうグラフを使って、えっ、ー、と、フローのどれぐらいフローが残ってるを、えー、と確認します。で、マックスフロー、えっ、ー、と、フォードフォークソン FF4 の、えー、とアルゴリズムはこのアイディアです。まず、レジドアルグラフを初期化する。レジドアルグラフが えっ、ー、と、最初の字と同じなんですけど、えっ、ー、と、方向性のないグラフの場合だと、前の辺と後ろの辺を作らないといけない。ですね。例えば、なんか、あと、辺があるグラフ。このグラフ。えっ、ー、と、3と1の場合だと、あの、ヘジドアルフローが同じ。一方、方向がないグラフの場合だと、 レジードアルグラフがこんな感じとなります。行きの3と帰りの3。ですね。これはレジードアルフローですね。で、レジードアルフローグラフを作ったら、次はこのループです。まず、VS から VT、最初と最後のノードの間にあの経路を見つかる。ですね。で、その経路の中の一番、えっと、小さいな重みを見つける。 その重はその経路の flow です。で、その flow が、えっと、その経路の辺からを引く。で、その逆方向の辺にその flow を足す。なぜかというと、それはちょっと面白いのんですが、このフォードフォーケソンで、っと、flow がいたり、来たり、いたり来たり、あと、安定になるまでに、ちょっとそれは何回繰り返すことがあることもあります。ですね。ですので、息の辺で、えっと、flow を引いて、 帰りの辺で flow を足す。ですね。で、これを繰り返して、えっ、ー、と、まあ、あパスが見つからないか、見つからない場合だと、それでアグリスムが終わる。えっ、ー、と、まあ、p s e u d o コードはこんな感じですね。まあ、regidual graph がここが書いてて、v かける。これは regidual graph の a d j a c e トメティックスですね。 これはレジードルグラフのアジェイセットメイトリックス。で、こ の, アジンテトこのレジードルグラフが0に始めて、これはレジードルグラフのイニシャリゼーション。あの、まあ、最初はレジードルグラフが、えっと、実際のグラフと同じですね。で、えっと、このループが、これは FF4 のループで、FF4 のループが、なんかその経路を探す。レジードルグラフの中に経路を探す。で、その経路の中の 一番小さいな辺を見つけて、その辺が、えっと、VU、つまり、経路の域の辺に、えっと、そのフローを引く。つまり、もう水を流せない、この辺で。で、経路の代わり、帰りですね。辺の帰りに、フローを出す。で、maxflow を出します。まあ、あのー、 フォードフェイクソンをードあと FF 法を証明しないんですが、まあ、動き方をシミュレーションで見てみましょうです、ね、ちょっとまずあとレジードあるグラフを作りましょうここは、えー、と3と3ですねここは2と2 ここは2と2ここは2と2ですねここは4と4ここは3と3でここは2と2でここは3と3 で、えっ、ー、と、まあ、まず一つのパスを探す。例えば、えっ、ー、と、まあ、まずこのパス。s1。ちょっと変なパスにしましょう。2、4、3。ですね。このパスを選びましょう。で、このパスの一番短い辺が2なので、マックスフローが2を足します。ですね。 で、そうすると、この3がマイナス、えっと、3から1ですね。これが、えっと、3から5ですね。まずこれを消して、これ消して、これ消して、これを 消, 消すんですね。で、息の濃度がプラスにして、仮の濃度はマイナスにする。ですので、息の濃度が1。 5、0、4。で、ここは、えっ、ー、と、位置は0、これは4。で、ここが1と5。OK。で、もう一つの、えっ、ー、と、パスを探しましょう。まあ、これは0いけないので、これは、ここのパスができるんですね。1、3、2ですね。このパス。 で、このパスができますので、えっ、ー、と、マックス、このパスのミニマルはこの1ですね。だから、マックスフローが3になります。で、これももう一度、えっ、ー、と、パスをアップデートしましょう。で、これをアップデートすると、ここは0と、 6ですね。で、これは2と、あ、これ帰りが、これは二と、えっ、ー、と、4ですね。で、これも、えっ、ー、と、帰りが3と行きが1となる。じゃあ、もう一つのパスを探しましょう。じゃあ、ここはもう行くことはできないですね。だから、下へしか行かない。で、下へ行って、ここから上へ行くこともできるんですね。その2、4、2、1ができます。もしは、ここもできますよね。なんか、二 あ、これはできないね。0だからですね。じゃあ上行きましょう。2、4、2。で、ちょっとこれは、まあ、ちょっと大きいな方で行きましょう。ここは4ですね。あ、これは1だからね。じゃあ、えっと、2、4、2、1がこのパスを行きましょう。ちょっと変なパスだからオゴリスムが長くなりますね。だから、これはミニマルはこの位置なので、えっと、マックスフローが 4になります。あほら、ーー間違ったなこれはうんでできますかでき、ね、あ、できたよかった。はい。えっ、ー、と、じゃあ、このパスがですね。で、上に行って、4、0。じゃこれは、えっ、ー、と、1で行ってますので、 これが帰りが3、1。これは1が3と5。で、これは1と5になりま す, ですね。ここも1と5。これは1と5になって、これは0と4。<咳> 1と5と、 0と4ですね。じゃあ、もう一度さ、もう一度行くと、まあ、これは1で、ここはもうできないから、ここもできないので、パスがこのパスしかない。こうして、こうするんですね。これは1、3、1、4、1なので、マックスフローが5になります。で、こうすると、ここが4で、これが0で、これが2で、これが6で、 これが0になって、これが6になって、ここが3になって、これが5になって、これは0になって、これは6になるです、ね。で、maxflow が0ですね。あの、前の経過と同じ。違うパスを使いましたのに。で、これを見てる通りに flow が、ここはね、0、0、0行って、ここも0、0、0行ってますね。だから、こことここが flow が流れてます。 まあ、これはマックスフローのアイディアです。ただし、えっ、ー、と、このシミュレーションだとわかると思うんですけど、そのパスの選択順番によっては、グラフの、えっ、ー、と、アオゴリスム、えっ、ー、と、f f 法のアオゴリの効率が大幅に変わります。これは最悪の場合の例ですね。最悪の場合の例がこんな感じになります。100、1、100。 で、これは 99,99. 99 99で、こっから100、100。100で、99,99 99。で、こ こ, は, 101 100こは100、100。で、これは1 0 1 100。で、えっと、これは198回回数。えっと、か、えっと、繰り返す。結構長いですよね。でも、このグラフを見ると、パ、えっと、パ、フローがこっちですね。1と2。これは1とこれは1をやれば、もうアゴリスムは2反復ではあるけど、この真ん中の位置をうまく使わないと、えっと、198反復になります。 ですね、それはあのフォールド・フェクソンの問題ですね。フォールド・フェクソン法が、えっと、どういうふうにパスを選択すれば大きな影響があります。それはどういうふうに対応できるか。まあ、前のグリスモは実は実はダイクストラのようにフォールド・フェクションが、えっと、代表的な、えっと、実装はないんですよね。ですので、いくつかのフォールド・フェクソンの時法があります。実装があります この実装方法の中で、エドモンド・カープ法、AK 法ですね、エドモンド・カープ。エドモンド・カープ法が、フォールド・フェクソンプラス FF 法プラス BFS。だから、エドモンド・カープ法が、えっとフォールド・フェクソンで BFS でパスを選択します。ですね。シュードコードが、まあ全部をここで見せないんですけど、キーアイディアとしては、この BFS を実装する。 ですね、この BFS が S から T までで、ここはあのそのパスをキープします。で、パスは返ります。パスは BFS で見つかった s なお、この BFS が、まあ、BFS だから重みを、えっと、使ってないんですけど、あの、 まあもちろんレジードアルグラフを使います。だからレジードアルグラフで使わない、使えない辺が BFS で使えない。それ以外だと、えっ、ー、と、S から T までの一番辺が少ないパスを見つけます。ですね。つまりこれは、えっ、ー、と、辺が少ないパスを最初にチェックします。こうすると、まあここでもわかるけど、このパスが2辺で、このパスが3辺だから、この2辺のパスは先に見つける。 ここも同じ。ですね。これはエドモンドカップ。で、えっと、エドモンドカップ。この BFS があると、こんな感じですね。while BFS、スタート、ターゲット、パス。で、まあ、そのパスの中にミニマルウェイトを見つけて、で、そのミニマルウェイトはマックスフローに追加、追加して、で、そのパスの中に、えっと、まあ、レジドアルグラフを変わるんですね。PIU と PIV が、えっと、ミニマルウェイトより低 で、piv,piu がミニマルウェイトをつく。ですね。だから、ミニマル、えっと、ヘジダルグラフを変わって、ヘジダルグラフを変わった後にもう一度 BFS をやります。で、ヘジダルグラフをやり直してもう一度 BFS をやります。まあ、これは、あの、エディモンド・カルプの方のアイディアです。では、あの<笑>、プログラミングチャレンジの中で、あと、グラフ、えっと、フローはどの問題で出てくるんですね。 これはあの今週の課題の一つ、ソフトウェアアロケーションです。まあこれを一緒に見てみましょう。ある研究室では26のソフトウェアがあります。そしてト0つのコンピュータがあります。それぞれのコンピュータがその26つのアプリケーションの一部しか走れない。例えばコンピュータ0がアプリケーション ABC を走れる。コンピュータ B がアプリケーション CDE を走れる。 ですね、そしてそのコンピューターが1日1つのアプリケーションしか、えー、と実装はできないですのであのこの問題の目的は今日 の, そのコンピュータに対してアプリケーションの配布です毎日研究室のユーザーがそのアプリケーションの依頼を作りますでその依頼が、えー、と複数のユーザーが同じプログラムを依頼することができます例えば2つのユーザーが アプリケーション A をリクエストして、一つのユーザーがアプリケーション B をリクエストする。そうすると、なんか、どのユーザーがどのコンピューターを使えるのか、えっと、判断できるプログラムを作ってください。ですね。じゃあ、えっと、まあ、これは flow なんですけど、もう少し実装方法とか、特にアオゴリスム、えっと、グラフの構造について、10分ほど考えてみてください。これは、あの、紙で考えた方がいいと思います。 じゃあ、ポーズして10分後で続きましょう。はい、続きます。まあ、あの、前の問題がアロケーション問題、配布問題ということですね。まあ、もう一つの場合はマッチング。まあ、この前の問題だと、ユーザーとコンピュータをマッチする。ですね。なんか、と競技プログラミングと、あのプログラミングチャレンジの中に、そのマッチング、これとこれをマッチングしてください。 のような課題は、ほとんどフロー問題となります。ですね。で、この問題の f、まあ、フ o アゴリスムが、まあ、そのエディモンドカープでフローしましたとかで終わるんですけど、あの、一番大きな問題が、グラフを決まることです。ですので、問題からグラフに、まあ、グラフに、問題がグラフに変えるのは、一番難しいなところですので、それを、まあ、たくさん練習しましょう。アイディアとしては、このアイディアです。まず、 えっと、そのソース、まあ、スタートのベティクスを、えっと、決めるんですね。まあ、で、そのソースが、アプリケーション、えっと、そのマッチングの片方でつながる。例えば、前の問題がソースとアプリケーションを全部つながる。で、この問題だと、えっと、まあ、このソースとアプリケーションの間の辺の重みが、ユーザーの数です。例えば、3つのユーザーが A を依頼すると、 S から A の辺が重みは3。一つのユーザーが B を依頼すると S と B の重みが1となります。で、次は、えっ、ー、と、アプリケーションとコンピューターの辺をつなぐ。ですね。これは、まあ、あの、普通は、えー、と重み1とかですね。で、次は、えっ、ー、と、コンピュータと、えっ、ー、と、シンク、まあ、目的、 目的中点、頂点の t とつながる。で、この問題だと、えっと、変この辺の重みは1。なぜかというと、それぞれのコンピュータが1回しか使われないから、そのシンクとつながりの、えっと e の、e の重みは1となります。で、そのグラフを作ると、そのグラフのマックスフローを計算すれば、えっと、そのフローの サイズとユーザー、flow がユーザーと同じであれば、すべてのユーザーがパソコンを見つけたっていう意味になります。flow とユーザーのサイズが異なる場合、flow がユーザーより少なければ、それはすべてのユーザーがコンピュータを使えなかったという意味となります。で、もしなんかそのどのユーザーがどのコンピュータを使ったを知りたいのかというと、それはあのレジドアルグラフを見て、そのレジドアルグラフの、えっ、ー、と、 ユーザーとコンピュータの辺の間に、どの辺がゼロに残ったのかを見ると、それは、コンピュータを使えるユーザーだと思います。まあ、こんな感じですね。えっ、ー、と、例えば、ここが 4, 4つのユーザーはプログラム A を依頼している。で、プログラム A がパソコン01234が使えます。1つのユーザーがプログラムキーを依頼している。 で、プログラム Q がパソコン5でしか使えない。で、4つのユーザーがプログラム P をつ由来してる。そのプログラム P が56789のパソコンを使う。で、グラフを作ると、まあ、こんな感じですね。S から A が変、えっと、ウェイト4。S から Q がウェイト1。S から Q がウェイト2。で、えっと、コンピューターがすべて C、えっと、シンクで ウェイト1でつないでます。で、A から A が使えるコンピュータ。0、1、3、4。Q が Q 使えるコンピュータ。P が P 使えるコンピュータ。で、これは、ここは4、あと、ここは4のフローが流 し, てる流してるので、ここが4を出ないといけないので、例えばこ、この辺と、この辺と、この辺と、この辺を使える。これを使えるので、あの、エドモンド・カープがこの辺の重みが0になりますね。 これはまだ1を残っている。で、これを使いますので、この辺の重みは0になります。で、ここが5つを使わないといけないので、これは5です。えっ、ー、と、まあ1とかですね。ここは、えっ、ー、と、四が長く。あ、すいません。これは4ですね。だからこれ、例えばこれを使えない。だから0、あ、すいません。えっ、ー、と。 ここが4ですので、ここが00001が残します。で、これを見ると、どのコンピュータが使われているか、どのコンピュータが使っていないかを確認することが可能ですね。じゃあ、えっ、ー、と、違う例を見てみましょう。この例が A、A、プログラム A が3つのユーザーが依頼していて、コンピュータ0、1、2、3を使える。 コンピューター側、3つのーは3つのユーザーが使ってて、コンピュータは1、2、3、4を使える。で、まず A を流れると、ここが、ここのフローと、例えば、ここのフローと、とここのフローですね。で、ここだと、えー、っと、ここしか使えないと、ここしか使えない。 で, すね、で、こうすると、えっ、ー、と、フローが決めました。で、こう見ると、なんか流れるのフローが1、2、3、4、5ですね。5なんですけど、えっ、ー、と、ユーザーの数が6ですので、5と6が異なるので、このグラフが、えっ、ー、と、まあ、満足することはできません。できませんですね。これは impossible っていう感じになります。 じゃあ、あの、もう一つネットワークの例を見ましょう。これは、あの、サボテージっていう課題で、あの、この問題だと、概要としては、なんかコミュニケーションネットワークがあって、で、そのコミュニケーションネットワークが、えっ、ー、と、VS と VT のコンピュータをきた、機たいんですね。VS が VT をつながらないように、どのケーブルを切ればいいのか、ですね。で、なんかできるだけ、 ケーブルを切る数が少なくしたい。ケーブルが一番少ないケーブルを切って、えっ、ー、と、V と S がつながらなくなる。まあ、これは、あの、フローに関係する問題なんですけど、この問題が代表、えっ、ー、と、代表的な問題なですね。ミニマルカットって言うですね。あの、あるグラフを、えっと、ディスコネクテルになるために、どれぐらい、えっと、エッジをカットした方がいい。前回が、えっと、一つだけを切れば、 えっと、つながらない課題に言いましたですね。それは、あの、ブリッジとコネクテルベッティス。ここは一つじゃなくて、くてセット。このセットのエッジ、このセットの辺を切れば、グラフがつな、えっと、がらなくなる。まあ、これのオーグリスムがこれですね。After max flow を実行して、max flow の後に、えっと、ゼロの重みになっている変が、それはミニマルカットセット。これはすべてを切ると、 えーとまあ、そのグラフがアンコネクティブとなります。ですね。BFS に、あと S、まあ、これはゼロを見て、S から BFS を行って、そ の, ノード、えー、とその BFS につないでるノードが、えー、S から、ソースから、えっ、ー、とウェイ m i n i m u の前です。 ですので、その BFS に届いたノードとゼロの重みのノードを切って、それは、えっと、そのミニカットセットとなります。じゃあ、えっと、もう少しなんかその、まあ、f l の課題、問題にどういうふうにグラフを作ればいいのか。グラフを作るのは一番主な課題ですので、それについてもう少し話しましょう。例えば、あるグラフに対して、ソースがいくつかで、 シンクもいくつかがあります。その場合だと、えっと、フローのアオグリスムが一つのソースだけ考えているので、複数のソースがあると、グラフを変更します。その変更は、スーパーソースっていう頂点を作る。そのスーパーソースという頂点が、すべてのソースと、あと、無限の変でつないでます。あとはーー、スーパーシンクも同じですね。複数のターゲットがある場合だと、スーパーシンクという頂点を作って、 すべてのシンクをスーパーシンクにつながる。じゃあもう一つの問題。えっ、ー、と、変に重みじゃなくて、えっ、ー、と、頂点に重みがある変ですね。例えばこれはあのフルタンクのような問題です。その場合だと、そのグラフの頂点をスプリットするですね。それは V1E、VI1 と VI2 を作る。で、VI1 から VI2 に変を引く。 その辺の重みが、えっと、VI の重みとなります。頂点の VI となります。まあ、これをすると、まああの、頂点と辺の数が増えますので、それだけを気をつけてください。じゃあ、あとまあ、これはアオゴリスムの終わりですが、まあ、このグラフが結構難しいアオゴリスムと難しい考え方があるので、も う, もう少しのいくつかのと課題を紹介したいと思います。 これはなんか問題の例だけを挙げて、それぞれの問題の例の後に皆さんはこの問題をどういうふうに解くのか考えてください。じゃあまずこれですね。フィッシュモンガー。フィッシュモンガーが、えっ、ー、と、<笑>なんていう、そのトラベリングセールス a 問題、TSP 問題の一、えー、種類です。問題のディスカッションがあるなんかお魚屋さんが 街と街の間に、えっと、旅行してます。V0 から VN1。で、えっと、この問題の特徴が、そのタイムリミットでがあるんですね。V0 から VN1 までに、えっと、t 秒以内でと動かないといけないんですね。あと、それだけじゃなくて、街を、えっと、歩いてるときだと、その、お金を払わないといけないんですね。その、道に、あと道を使うためのお金が必要です。 で、すべての辺が、そのお金のコストと時間のコストがある。で、えっ、ー、と、町、町店員の数が50で、時間の数が1000以内。これは、あと多分ちょっと、あと、風タンクと似てるけど、フータンクと違うところが、あります。似てるところと違うところが、皆さんわかるのかこれは、あの、最短経路なんですけど、その最短にするのは、 時間とお金ですね。同時に時間とお金で最短しないといけない。ですね。じゃあ、皆さん、これはどう解くのか考えてみてください。じゃあ、続きます。まあ、あの、フルタンクのようにグラフを変えないといけない。ここだと、その VI をもう一度いくつかの T に分けます。VI0、VI1、VI2 とかですね。 で、VIT が、えっ、ー、と、その VI で T 時間が残ってるで、えっ、ー、と、来ました。ですね。そして変を変わります。変が、えっ、ー、と、時間のコストがなくなる。で、逆に、えっ、ー、と、VIT と VJT で繋ぐ。つまり、I マッチから T マッチに3秒がかかると、 VIT が VJT プラス3につながります。この変更すると、えっ、ー、と、濃度の数が v る t となりますね。でも、この変更がちょっと面白いところのが、新しいグラフが DAG、Directed a c グラ i c Graph、つまり変があり、サイクルがないのグラフ。変があり、えっ、ー、と、歩行があり、サイクルがないのグラフが、 なんか、動的プログラミングで解きやすいですね。それはどうやってやると、この findVT の再起関数を作っていくんですね。findVT が、えっと、頂点 V で t の残り時間だと、その、次の後、道、最後までの道を見つかるんですね。その再起関数が、えっと、V×t のテーブルで、トップダウン動的プログラミングすることができます。 そうすると、えっと、V×T が 50×1000 ですね。あと、5万ステップで、この問題を解くことができます。つまり、この FindVT で、プログラムを解くと、なんか、グラフが、実は変更すること、変更しますが、あと、その変更したグラフを保存するじゃなくて、そのグラフの変更が、あの、この再帰還数の中で、えっと、部分的に行います。 これは結構いいヒントです。なんかそのグラフが d、えっと、DH、DAG に変更することができると、えっと、問題が、えっと、トップダウン再帰還、トップダウン動的プログラミングで、えっと、解くことができる。まずグラフは DAG に変えて、その DAG が再帰関数で解くことがとても大きなヒントなので、ぜひ皆さんをこれを活用してください。じゃあもう一つ、これはタイタニック、UVA の問題です。 UVA が、えっ、ー、と、事故、なんかボートの軸があって、なんかタイタニックボートの軸があって、そのボートから生き残る人を計算してください。で、地図が出てくるんですね。こういうふうな、なんかゲームみたいな地図が出てくる。この地図のシンボルは、この5つのシンボルです。ダッシュが、そのボ、セーフボートですね。このダッシュの中に、P 人が、えっ、ー、と、救えます。 ですので、ダッシュにたどり着く人がセーフです。あとはアットマーク。アットマークがアイスバーグ。アスバーグがセーフではないけど、誰でも、えっと、取ることができる。だから、まあ、廊下みたいな感じですね。パスです。で、ドットがアイス。アイスもアイスバーグのようにセーフじゃないけど、人が通れる。しかし、アイスバーグと違って、1人がアイスを取ると、もう1人は取らない。アイスが壊れるからです。ですね。 で、このアステリスクが、えっと、初期状態。なんか、一人がここにいる。で、アイスのように、誰かが取ったら、これを、えっと、この人が、その場所が出ると、他の人が取ることができません。で、えっと、ティールドが、えっと、ミズリス。みんなが取れない。で、これ見てる通りに、ここがアイスバーグがあるので、この人が、1、2で動く。で、この人が、1、2、3、4、5で動く。ですね。 で、これは2つが入れるのでセーフですね。で、ここが、えっ、ー、と、まあ、2人がいて、2人がアイスベルにいて、でと、このボートに行く。で、ここが、この人が行きますが、この人があとボートにスペースがあるけど届かない。なんで届かないかというと、この人がアイスの上にいるので、この人がアイスを歩けば、この人が歩くことができない。ですね。じゃあ、これはどういうふうに解くでしょう まあ、あの、これはアロケーション問題ですね。だからアロケーション問題。ヒットとボートにアロケートしたい。ですので、えっと、ネットワークフロー。ただし、ネットワークフローの問題が、このグラフがどういうふうに、えっと、作れるのか。ですね。じゃ作れるルールを見てみましょう。作れるルールは、こんな感じです。あの、まあ、 逃 げ, た 逃, げ逃げ出した人はマックスフロー、グラフのマックスフローです。で、えっと、まあ、これは作り方の一つ。水以外のセルが二つに分ける。インとアウトですね。で、インとアウトが、えっと、前の説明したとおりに、えっと、つながる。アイスバーグとウードが、インとアウトが無限変でエッジをつながる。何, 何も届くと渡ることができるからですね。で、アイスが、 一人が取ったらもうえっと終わりなので、アイスが1の辺で繋がる。で、アウトが、それぞれのなんかタイルがアウトと隣のインド繋がるです、ね。それは無限で変でもいいですね。ここをなんかあの制限がここに書いてるので、ここは無限でもいい。 で、えっと、いくつかのインプットがあるので、すべてのインプットがスーパーソースにつながる。同じくいくつかのアウトプットがあるので、すべてのアウトプットがスーパーシンクとつながる。で、このグラフを作って、あの、あ、リソースアロケーション。あと、コンピューターのネットワークアロケーションと同じ問題となります。じゃこの問題が面白いです。これはプライムペアリングっていう問題です。 A と B の整がプライムペアが A プラス B がプライムであれば A と B はプライムペアと言います。例えば、あと3と4がプライムペア。なぜかというと3プラス4が7。7はプライムだから3と4はプライムペア。11と12もプライムペア。なぜかというと11プラス12が23。23はプライムだから1と12はプライムペア。一方、 5と7はプライムペアではない。なぜかというと、5と7は12。12はプライムではないから、5と7はプライムペアではない。では、えっ、ー、と、ある数字のセット N では、そのセットはすべてでプライムペアを作ることが可能ですか例えば、N が1、4、7、10、11、12の場合だと、1と4がプライムペア。7と10がプライムペア。11と12はプライムペア。 すべてペアリングできたので、これは、あと こ, のこの n が可能です。逆に、この12がなければ、すべてはペアリングできないので、これは不可能です。これはグラフ問題なのかですね。ちょっと考えて、あとこれはどう解けるのかを少し考えてみてください。じゃあ、続きます。 まあ、これは、っと、この問題がアロケーション問題として考えられます。なんかそのアイス、あとタイタニックとコンピューターのようにアロケーションです。なん、何のアロケーションかというと、プライムペアについてちょっと考えましょう。なんか、えっと、グスープラスグスがグスと、キスプラ ス, スプラスキスがグス。グスは絶対プライムではないなので、プライムペアを作るには、 キス一つと偶ス一つが必要です。なので、この問題のアロケーションが、キスと偶スをアロケートすることです。ですね。だから、キスとグスのアロケーションを考えて、キスとブスのアロケーション問題、まあ、フロー問題となります。じゃあ、グラフの作り方。まず、N のキスと偶スを分けます。で、ペアリングするので、キスの数と偶スの数が同 じ, であ同じでなければ、そこで終わりですね。 あのペーリングはできないまあ数が同じと考えるとじゃ あ, あのプライムペアになるキスとブスに、えっと、変異を引くです、ねあの。例えばここの数字で見ると1と10もプライムペア1と12もプライムペアだけど1と12をペアリングすると10が、えっと、7はペアリングできるけど4 と, 4と11は一は プライムにならないので、これはプライムペリングではないんですね。だからすべてのプライムペリングは可能だけではないんですね。で、あとはスーパーソースとスーパーシンクを作ると、あの<咳>、フローを計算できる。で、フローが、えっと、ペアの数になる場合だと、これはアクセプテルとなります。まあ結構面白いものですね。じゃあ、えっと、これは授業の終わりとなります。ちょっとまとめるとすると、 この授業だと最短経路、シングルソースショーテストパフについて説明しました。まあ、グラフの重みがついてない場合だと、まあ、BFS があるんですね。重みがついてるとダイクストラ。で、えっ、ー、と、グラフにマ イ, ナスのマイナスのループが可能性があるときに、ダイクストラがなんか無限ループになる可能性がありますので、ベルマンフォールドがとマイナスのループが認識することが可能です。 で、オーペアショーテストパス、すべての頂点の間の最短経路を計算すると、なんかフロイド・ワッシャルが、えっと、簡単でプログラミングができます。ただし、フロイド・ワッシャルが V の30。時間が厳しいときだと、V 回ダイクストラを繰り返すこともわかるんです。あとは、フローの問題も勉強しました。フローの問題については、FF4 とエデモンド・カープ法についてお見せした。エデモンド・カープが FF プラス えっと、BFS だけです。ただし、アオゴリズムだけじゃなくて、グラフ問題を解くには、そのグラフの変更、グラフの立ち込みがすごい重要なので、まあ、この授業でいくつかの問題と、その問題のグラフを作る方法についてを勉強しました。では、あの、今週の課題を紹介します。まず、Wormholes が結構簡単な課題で、えっと、 この問題の目的はマイナスのループを見つかる。グラフの中でマイナスのループがあるかどうかを見つかることです。それはアルゴリスムをそのままで使えば、ホームホールがどこでしょう。次は、ミーティングプロフェッソ・ミゲル。ミーティングプロフェッソ・ミゲルが、先生と学生が打ち合わせする。だけど、先生しか歩けない道と、学生しか歩けない道があります。 じゃあ、その先生と学生の最短経路を計算しなければならない。ですね。これは結構、まあ、あの、最短経路の問題なんですけど、先生と学生はどこで会うのか重要ですね。学生が歩けし、学生しか歩けない道と先生しか歩けない道がありますので、あとこの、この問題、どういうふうにグラフを作ればいいのか。二つのグラフ、例えば学生用のグラフとかと先生用のグラフを使うか。それとも、なんか、その他の仕組みがあるのか。 ですねまあ、この問題はグラフが小さいから、ちょっとブルートフォースでもいろいろができると思います。次はフルタンク。フルタンクはまあこの授業で随分話したので、ぜひやってみてください。あとは degrees of separation。degrees of separation が、えー、っとその関係性のネットワークがある。A さんが B さんをしている。B さんが C さんをしている。C さんが D さんをしている。ですね。 で、その、なんか、関係グラフの、えっと、degree of separation を計算してほしい。degree of separation っていうのは、その、グラフの経路の中の、グラフの最短経路の中の一番長い最短経路です。ですね。この問題が、えっと、disconnected special case があるので、これを気をつけてください。で、largest shortest path っていうのは、グラフのダイアミータっていう意味なので、 まあ、この授業で初回アオグリスムの一つが、そのダイアミッタータを計算することは可能です。次は、avoiding your boss。これも結構面白い、なんか最短経路の問題です。この前回路は、あなたがとスーパーマーケットに行く。で、ボスが、えっと、オフィスに行く。まあ、あの、この問題の人が仕事をサボってるので、スーパーマーケット行くときにボスに会いたくない。ですね。 まあ、なんか大学の場合だと、なんか食堂に行くときに先生と会いたくないっていうアイディアです。ですので、なんかあの、ボスのオフィスから、えっと、家のパスを見て、自分も、えっと、家からスーパーマーケットに行く道をぶつからないように最短経路を 計,、えっと、計算しないといけない。まあ、あまり難しくない問題ですので、ぜひ、まあ、楽しんでやってみてください。次はソフトアロケーション。ソフトアロケーションは、従業中で話しましたので、その通りでやれば。 ですね。まあ、マックスフォーの問題ですね。次はサボテージ。サボテージも従業の中で話しました。まあ、これはミンカットを見つかる問題です。最後は、あと、ガッファ2。ガファ2が、あの、結構面白い問題ですので、ぜひ、グラフ問題はなかなか面白い問題が多いですね。まあ、ガッファ2が、その、ガッファ、アライグマかな。 うん、ちょっと何のグマか分からないんですけど、その動物で、っと、おったかに食べられる動物ですよね。で、N ゴッファスと M ゴッファスのホール。で、おったかが来るので、そのゴッファスがその穴に、えっと、逃げたい。ね。で、ゴッファスの在地と穴の在地があるので、えっと、そのゴッファスがいくつかの穴で行ける。遠くの穴も行けるし、近いの穴も行ける。それぞれの穴が一つのゴッファしか入られない。 ですので2つのゴッファは同じ穴に入られません、ね。ゴッファの速度が V、ね。V の速度によっては、まあ、いける穴といけない穴があるでしょうであの。T 秒がかかったら、オオタカが、えっと、ゴッファを食べちゃう。ですね、だからその、まあ、その情報を見て、いくつかのゴッファが救えるのかです、ね、いくつかのゴッファが食べられるのかを計算してください。 これはなんかあのアロケーションですね。g o とえ a、ー、と穴のアロケーションなんですが、えっ、ー、と、そのグラフがインプリシットなので、グラフの作り方はあと面白い。ぜひ、あの、これをやってみてください。じゃあ、えっ、ー、と、これはこの授業の最後だったので、皆さん、あと今週も、えー、と引き続き課題のプログラミングを頑張ってください。 あとちなみに、学、え、ば、ー、で直すしましたが、この土曜日は授業はないんです。あのこの土曜日の授業が、えー、と6月の30日となります。そうすると、まあ、皆さんがもっともう少しゆっくりあの課題が作れるでしょう。これについて質問があれば、学ばで聞いてください。はい、以上です。